ん買っちゃった友達の YouTuber は GoPro はなくした時に新しく買っていますが僕はなくした時のために新しく買っとく方針でやってきます即ポチで買った GoProHero9 フロントスクリーン最高ですね 本当に久々の投稿になりますこの1ヶ月間僕結構忙しくて日本からのお客さんもいたしエスクローが、えー、ハワイ海とかアラマナであってそのクローズの、えー、仕事とかクローズした後の仕事とかあとは家で今リフォームしてて。 階にオフィス作るんですけどそのタイミングのまあ基礎工事とか屋根の工事の手配とかでっかい窓入れるんでその窓の購入とかあとはソーラーシステムの導入の手配とかもいろいろこう動いててなかなかビデオを更新する時間がなかったんですけど今僕はまたワイキキに今エスクローに入って 本当1ヶ月ぶりぐらいの更新になりますがハワイはこの1ヶ月間ですね自宅待機令がまた出てまして今日木曜日解除になったですね解除といっても本当に段階的な解除でそもそも自宅待機になったらあの1日350人とか感染者が増えちゃって。 本当に独立記念日からグワーッと上がっちゃったんでこれなんとかしなきゃいけないってことでまた基本的には家にいる学校は全部オンライン、えー、またみんなで集まったりとか人んち行ったりとかっていうのも一切ダメとサーフィンとかまあ釣りとか OK だったんですけど前回に比べて今回はあのー、浜とか港からの釣りはダメで海に入ってな い, いとかちょっとまたわけわかんなくなって。 それがまあ、ここ2週間ぐらい、どんどんどんどん数が減ってきて、今はですね、大体いい150人、1日150人とか60人とかっていうのがちょっとまあ前後、日替わりでこう増えたり、ちょっと減ったりしながら、全体的なトレンドは下がってきているということで、段階的に解除になりました。何が解除されたかっていうと まずレストランがまたオープンあのスペースとかディスタンスは設けるんですけどオープンできるバーとか飲み屋ですねは引き続きクローズクラブも含みます人ん家に行ったりっていうのは5人までなのでこれがですね 1日当たりの感染者数が7日連続とかで減っていくどんどん減っていくと規制を段階的に解除していくという方針ですさらにですね10月15日から海外、周、まあ、外からの旅行者の受け入れも始まることになりましたこれはですね飛行機に乗る前に一定の決められた試験 PCR なのかな これをを72時間以内に試験をして陰性だったら飛行機に乗れるただね、これで日本の人が10月15日から来れるっていうわけでもないらしいので、ちょっとこの辺は注意して い, いかなきゃいけないと思うんですけれども、いずれにせよ、これで日本からの観光の方も受け入れのちょっとメドが立ってきてるのかなと思います。だけど 本当にもうワクチンができるまではこんな感じなのかなって規制解除してちょっと増えたらまた解除してとかなのであの本当は半年1年ぐらいはまあ気が抜けないよねっていうことだと思うんですけど学校もとりあえずもう3人とも全部オンラインだったんですけどうち段階的に様子を見ながら また学校に登校するような方向で今動いているようですまだちょっと詳細は決まってないんですけどそんなような感じですねなのでホンに数を見ながらって感じだと思いますだけどちょっと心配なのはこれから本当にハロウィンとかクリスマスになるので、うん、心配ですねでももうずっと待機とかってもう多分無理なんでストレスが多すぎて こうやって開けては閉め開けては閉めということになるんじゃないかなと思ってますけどもこのまま数がどんどん下がっていくのが一番のシ ナ, シナリオですよね。